はい、改めまして皆さんおはようございます。うございますえー、今日のうございます、はい、今日のワークショップは「ワードプレ r e s s 6 1のアップデート内容を見てみよう」というテーマで、えー、企画しました。で、えードプレ p r e s s 6 1実は、えー、と公開されてからもう1ヶ月半近く経つのでちょっと遅いんですけれどもあの、まあ、この内容がもしあの皆さん気に入っていただけ いうようでしたら来年もあのもっと頻繁にその更新ごとに、まあ、内容を見ていくような企画ができたらいいなと考えています。えー、私は、えー、ペンと言います。もともとオーストラリア生まれなんですけれども、えー、30年以上日本に住んでいます。えー、2014年からワードプレイスを使ってますのでまあ、えー、何年ですか8年くらい。あのブロックエディター 前のワードプレスもあの少し使ってましたし、ブロックエディターになってからますます使うようになりました。えー、っとですね、4年くらい前にワードプレスの、えー、っとカスタマーサポートをするのがきっかけで、それまではプライベートで使ってたんですけど、仕事でワードプレスを使うようになりました。で、えー、今年からは、えー、っとフルタイムでそのワードプレスのプロジェクトに あの貢献していきたいということでこういったワークショップを開催したりまた他の方々もあの世界中で開催してますのでそういった人のサポートということを行っていますえこう何か教えたりしている時に聞いている側がなるほどとあの理解する瞬間が大好きですなので毎回のワークショップで言ってるんですけど皆さんもなるほどという瞬間がありましたら あのもう声に出し て, 言っていただいてもいいですし、Zoom のチャットにもなるほどと入れていただいたら、あの私も、ね、力をいただいてあのプレゼンができますので、よろしくお願いします。はいえー、あと、このオンラインワークショップという形式なんですけれども、えー、と先ほども話しましたが、ワードプレイスプロジェクトの、えー、とトレーニングチームが、えー、と公式に開催しているものです。なので えっと、英語のワークショップはだいぶ増えまして、毎週5個から10個開催されていて、えっと、それが徐々にあのいろんな言語で行われるようになっています。えっと、最近だとバングラデッシュ語とか、えー、ギリシャ語とかで、私はこの日本語のバージョンを半年前から続けています、えっと。基本的にはどなたでも開催することが可能です。なので皆さんもあの何か共有したい、公開したいというのがあれば、ぜひ教えてください。 オンラインワークショップは、えっ、ー、と、共に学ぶ場ということをコンセプトにしています。ので、あの、どなたが質問してもいいですし、どなたが答えてもいいです。必ずしも私が、あの、答えを全部知っているわけではないですので、お互いに、あの、情報共有を、あの、行っていけたらいいなと思っています。また、えっ、ー、と、オンラインワークショップは録画され、後日、wordpress.tv にアップされますので、えー、まあ、万が一欠席された場合、 なども、あの、録画を確認することができます。はい。えー、では、今日の内容に入る前に、一つ皆さんにお尋ねします。ワードプレイスの更新を、まず皆さん、意識しますかそして、意識する方は、どういった時に意識されますかあの、ズームのチャットに入れていただいてもいいですし、あの、音声で、あの、答えてくださっても構いません。えー、っと、ワードプレイスの更新は、 意識されますかそして意識する方はどういったときに意識しますか意識します、はい。はい、意識します。<笑>はい。特にメジャーバージョンアップの時は意識しますし、うんうんうん。あと、えっ、ー、とー、 メジャーバージョンアップして、えー、とインストール要件とかがあの変わるとき、ね、例えば PHP5.4 <笑>、えー、とかが切り捨てられますとかっていうときとかは、えー、と意識をして、で特にあのお客さんとかが古いサーバーを使っているときは<笑>ワードプレスじゃあどうしますかみたいな話になってくるので、<笑>なるべくあの気をつけて、更新情報とか気をつけて。 えー、見てるようにしてます。じゃあもうリ更新がされる前からもこういう更新がもうそろそろ来るみたいなそういう情報も拾っていってるっていう感じですか。そうですね。はい。うんうん、うん、はい、ありがとうございます。えー、私はあの意識しません。<笑>うん、はいあのえっ、ー、とグーテンベルクとかですねブロックエディターになるときは意識しましたね。 どんなふうになるのかということが不安だったんで意識しましたけど今はですね意識しなくてもどうせいい方向に向かうに違いないと思ってますので、うん、全く、はい、意識しておりませんはい大丈夫です他の方はどうでしょうチャットの方に石原さんはあのいつも最新にしておきたいので意識しますと答えてくださってます私も あの、一般ユーザーだった頃は正直意識してなかったです。あの、自動で更新する設定にしておいて、で、あの、更新されるとメールが届くんですね。あの、アップデートしましたって言って、ああアップデートしたんだっていう感じだったんですけど、カスタマーサポートの仕事を始めてすごく意識するようになりました。っていうのは、その、アップデートして壊れるサイトとか、うまくいかないサイトが、あの、お客さんのサイトがあるので、大体その頃からですね、 いつごアップデートがあるのかなと、まあ、この頃仕事が忙しくなるかなみたいな、そういう感覚であの更新を意識するように私はなりました。えー、最近だとですね、あのまあ、こういうワークショップも開催してますしあの、ブロックエディター、やっぱりちょっとこう、あと一歩っていうところが結構あったんですね、この1年、2年くらい。で、最近の更新でそれがどんどんどんどん あの、機能が増えてきて、あれしたかったっていうことができるようになってきたので、今はどちらかというと楽しみな気持ちで、私は更新を追ってます。あの、今度は何ができるようになるかなっていう感覚で見ています。はい。えー、ひとしさんも意識 し, していると、チャットに流してます。そして、としさん、更新リリースを事前に調べるまではしないですけれども、意識はしているという感じですね。はい。 ありがとうございます。まあ、皆さんいろいろな意識で更新を見ていたり、見ていなかったりしているということですね。えー、今日は、えー、この最近公開されたワードベース 6.1、毎回あのジャズミュージシャンの名前があの付けられるんですけど、今回はミーシャというミュージシャンの名前が付いてます。えー、この、えー、更新内容を、まあ、実際にあのテストサイトも開いて、 あの見てていいいきたいなと思っています今、スズームのチャットの方に流しましたが、私が見せている同じスライドの PDF です。あの後からも見ていただくこともできますし、例えばこういった部分のリンクをあの PDF の中から開いていただくことも できますので、まあ、必要に応じてぜひ使ってください。えー、とこういった 6.1 とか 6.2 とか大きなリリースがあると、ワ、えードプレスの公式ブログにそのリリース内容の紹介 の, あの投稿が出るんですね。で今日はあの、この公式ブログ の, この投稿の内容、まあ、その順番に従ってあの更新内容を見ていこうと思います。はい ここまで質問とかなかったでしょうかいざ内容にでは進んでいきたいと思います。まず、今回の 6.1 で、何といってもえと新しいテーマが出ました。これが一番大きいと思います。ワードプレイスはあの毎年、のその年号の名前を取ってテーマを公開しているんですけれども、来年2023年なので2023というテーマがえー出ました。 で今回のテーマには、そのスタイルバリエーションが、えー、と豊富に用意されているテーマになっています。でこのスタイルバリエーションというのをちょっと見ていこうと思うんですけど、もう一つ、えーと、今回のテーマはアクセシビリティ対応ということが結構重要なポイントのようです。えー、とアクセシビリティに完全に対応していないテーマも、ワードプレスではあの公開することはできるんですね。 ただ、その、やっぱり近年アクセシビリティ、あの、すごく歌われてますし、大事なことですので、今回公式にこう公開された2023も、あの、しっかりとアクセシビリティに対応して、えっ、ー、と、対応したテーマになっています。はい。ちょっとじゃあ、このテーマを見ていこうと思うんですけれども、えっ、ー、と、私が用意したサイト、えっ、ー、と、ローカルで今回立ち上げてますけれども、えっ、ー、と、プラグインは、えっ、ー、と、これは、 ちょっとデータをインポート用に使っただけなので、プラグインは何もない状態です。で、えー、テーマも2023、最新のそのテーマを使っています。で、ちょっとあの空っぽのサイトだと面白くないので、いくつかこうあのデモのダミー投稿を入れてはいるんですけれども、これが今見えているのが2023のデザインになっています。えー。まあ。 あのしシンプルな感じですかねあの。左上にサイトのタイトルが小さくあって、こちらにメニューがあります。で今、ブログページなんですけれども、まあ、投稿がこう並んでいて、下には、まあ、ちょっとしたフッターがあって、ページに飛ぶボタンがあるという感じですね。まあ特に何か こ, うこのままだと 私個人的にはあまり魅力は感じないんですけど、まあ綺麗なシンプルなテーマという感じです。で、今回の売りは、このスタイルバリエーションなので、こちらを見ていこうと思います。えー、外観の、えー、とエディターというのをクリックしていただきます。で、えー、ここにサイトエディターという機能が出るんですね。これはサイトのデザインを更新する場所です。サイトのコンテンツは えっと、投稿とか固定ページという場所で編集するんですけど、デザインはこのサイトエディターで行います。で、ここの右上のこのボタン、スタイルというボタンなんですけど、これが今回新しく、あの、まあ、新しいわけじゃないですけど、あの、強化されて紹介でされています。で、えー、ちょっとこれ出てますけれども、このスタイルというのは、 えっと、テーマを変えずに、サイト全体の例えば色合いを変えるとか、えー、タイポグラフィー、その文字の大きさ、形を変えるとか、まあ、レイアウト、そのマージン、パディングなども、そのページごとに、ブロックごとにではなく、サイト全体を一気に変えることができるんですね。えっと、以前、グローバルスタイルなどと呼ばれていたこともありました。 今回は、この表示スタイルを押しますと、ここに10種類の、あの、スタイルが用意されています。で、これが2023の強みで、あの、1個のテーマファイルの中に、ある意味、そのデフォルトとプラス10個のデザイン、要するに11個のデザインが1個のテーマファイルの中に入って、えっ、ー、と、変えることができるんです。例えば、えっ、ー、と、こちら、ナスなんですけれど、 ナスをクリックすると、サイトの、えっと、色合いがまず変わりました。あの、紫のなんかグラデーションのバックグラウンドになりましたし、このボタンのデザインも変わりましたね。もともと四角いボタンだったのが丸くなった。これはそのサイト全体のボタンがあの一括で変わるということです。とか、えー ちょっとこう、河線が引かされるとか、そういうデザインの変更があります。えっ、ー、と、ブロックアウトをすると、これ、だいぶデザインが変わりました。左上に小さくあったサイトのタイトルが、まずデデーンと大きく表示されるようになります。あとは、例えばここのフォントですね。実は、えっ、ー、と、これがデフォルトです。これがデフォルトのフォントで、ブロックアウトだとフォントも変わります。車体になったりしますし、 画像もこれ変わりました。投稿のアイキャッチ画像。えっ、ー、と、まずこの赤い色味に変わったのと、ちょっとわかりますかねここ角が丸くなってるんです。で、こういったあのデザインもサイト全体に一括で適用できるのがサイトエディター内のスタイル。で、この2023は、えー、そのいろいろなスタイルを11個含んだ ということになります。ちょっと簡単にだけ他を見ていきますが、カナリアだと、これページの、えー、とマージンですね。マージンが大きくなり、画像もこう左上だけ丸くする、あのちょっとスタイリッシュな感じになってます。エレクトリック、ブドウ、マリーゴールド、巡礼、これ背景があの、 テ, キュテクスチャーついてますね。ちょっとズームだと分かりにくいかもしれないですけど、た一色タンではなくてあの、テクスチャーがついています。ピッチ、シャーベット、ウィスパー。はい。で、えーと、これはいずれも同じテーマファイルなので、その例えばアクセシビリティとか、裏のコードの部分はどれもあの同等にあの 等, 等しく。 どれも一緒なんです。その裏のコードの組み立てとか、えっと、アクセシビリティの観点とか。たんだ、その表向きのデザインが、えっと、たくさん用意されていて、えっと、コロコロ、えっと、まあ、自由に変えることができるっていうのが2023の売りです。えっと、一般のユーザーも結構これは面白いんですけれども、多分そのテーマ作成者とか、デベロッパー側も あの使えると思うんです。あの過去の、まあ、今までのワードプレスのテーマ、例えばこう、テーマ作成者が売っていて、で顧客が、あの色味を全部赤に変えたいとか、色味を全部青に変えたいっていうと、結構これ、CSS コードが必要だったりするんですね。結構なプログラミングをして、そのどのページも、どの機能も、 しっかり色が変わるようにとか、しっかり文字の大きさが変わるように、プログラミングしなければいけなかったんですけど、今回は、もう一つのテーマファイルの中でいろんなパターンをパッケージができるので、例えばそのテーマ作成者側は、もう事前に赤っぽいテーマ、青っぽいテーマ、緑っぽいテーマというのを用意して、あとはお客さん側に、じゃあその中から好きなのを選んでくださいといった感じで、まあ、 あの、わざわざコーディングしなくても、いろいろなテーマのバリエーションを提供しやすくなっています。で、もちろん、ここ何か選んだ後に、さらに、えっと、編集をかけることも可能です。例えば、この、ブロックアウトというのにして、えー、なんでしょう。例えば、背景の、背景のこの、 色を背景の色だけちょっと薄くしたいなとか、あのこれもまたサイト全体で変わっている設定なんですけれども、バリエーションを決めて、そしてそれをさらに編集をかけるといったことが可能です。で、あの今は色だけ変えましたけれども、えっ、ー、とタイポグラフィーを変えたり、えー、そのブロックごとに、例えば段落ブロックの色だけ変えたいとか、 えー、例えば、引用ブロックのタイポグラフィーだけさらに変えたいといった風に、サイト全体のブロック単位で編集を加えることも可能です。で、何か編集を加えてまずかったなと思ったら、左上のこの戻るボタンで編集を戻すこともできますし、えっと、ここの点3つを押すと、デフォルトにリセットというのもあります。でも完全にこう 戻 し, ちゃい戻したいというときにはデフォルトにリセットを押すことによって、えー、デフォルトになりましたし、こちらのテーマも元に戻った、リセットするということが可能です。はい、ちょっとこの内容で質問とか、ちょっとこれ見せてほしいなとか、そういったことはないでしょうか。スタイルバリエーションの メリットも分かってもらえましたかねちょっと分かりにくいですかね。これは、えー、と質問なんですけれども、はいえーと、これは自分で新たなスタイルバリエーションを作ったりして、保存したりすることもできるんですか 表というか、フロントエンドではできないんですけれども、裏で、あの、ドットジェイソンファイルだったかなえー、っとですね。テーマジェイソンじゃテーマジェイソンです。そうです、そうです。が、今、簡単に私見せられるかなちょっと待ってくださいね。今、これローカルで立ち上げてるんですけど、はい、おっとっとっ と, と。これをサイトフォルダー開いて、これいけるかな いや、私、変にこういじらない方がいいかな。ど こ, どこに入ってる ?APP の下かな ?APP のパブリックの下。のコンテンツのテーマの2023の、うんえー、とスタイルかなはい、うん。ここに、えっ、ー、と種、10種類ですか1三、四、五、六、七、八、九、10種類ですね。デフォルトと10種類。なので、ここに、 えっと、もう一つ自分で新しいドットジェイソンファイルを作って入れると、どんどんどんどん増やしていけます。はい。ありがとうございます。はい。チャラさんもチャットで、なるほど。ありがとうございます。自分でもスタイル使って、作ってみたいと。あの、ありがとうございます。 じゃあとりあえず、これは一旦ここまでにして、えー、次に行きたいと思います。あの結構すごいんですね。その色と、色だけじゃなくて、もうブロック単位の設定も変えて、スタイルとして保存できちゃう。その角丸にするとか、あの画像ブロックはどうするとか、あの本当に色以外の部分もトータルで指定できるようになったので、まあ一つのテーマファイルの中に、テーマが11個入っているような感じだと思うんですね。 ただその、やっぱりアクセシビリティとか、あのコーディングをする側としては、だいぶ楽になったというのが今回のメリットです、えー。石原さん、既存のスタイルのファイルをコピーして編集したら試せるのかなはい、試せると思います。試せると思います。これ、先ほどのスタイルですね。ちょっとやってみますか。ちょっとやってみて、これがうまくいくかわからないんですけれども。 例えばこれを、名前をベン、ベ弁っていう名前にしてみますか。中身はどうなんだろう。中身は、ああ、変に開かない方がいいですね。変に開かないで。このままちょっと更新してみます。これで、一旦、ダッシュボードに戻って、もう一回エディターに入って、 スタイルを押して、表示スタイルを押すと、をあ、えっ、ー、と、多分これかな<笑> ?Whisper って書いてますけど、多分これが私が今コピーして増やしたテーマです。なので、あのもうちょっとテそのファイルの中で多分名前を書いたりしなきゃいけないんですけれども、あの本当にあのそのファイルのコピー、コピペで、こうやってどんどんどんどんスタイルを増やすことができるみたいです。 はい。はい。じゃあ、テーマに関してはここまでにして、えー、他のアップデートも見ていきましょう。まず、えー、あ次ですね。えー、とテンプレート。えー、あ石原さん、なるほど。ありがとうございます。他の人が作ったのをもらえるんですね。そうですね。.json ファイルをあの共有することで、他の人のそのあのあテーマがどん テーマというか、スタイルですね、どんどん共有できます。はい、もう一つですね、テンプレートが新しく、まあ、新しいというか、あのだいぶ増えました。テンプレートというのは、今私たちこれ、サイトエディターの中にいます。で、ここの黒いボタンを 押, し押すと、ここにテンプレートとテンプレートパーツという機能が出てきます。で、私たちが今まで見てたのは、上にここ、ホームと出てるんですけど、ホームページの テンプレートを見ながら編集してたんですね。で、えっ、ー、と、テーマファイルによって、えっ、ー、と、単一、これ投稿です。投稿のテンプレート。固定ページのテンプレート。例えば、あの、404ページな何。何も見つかりませんでしたっていうページのテンプレート。とか、えっ、ー、と、アーカイブページのテンプレートとか、まあ、こういったのを、えー、とテーマ側で指定することができます。ただ、 テーマによってはあの作成してない場合もあるんです。404がないとか、えー、とアーカイブページの、えー、とテンプレートがないとか。でこういった時に、えー、右上の新規追加でもう、えーと、ユーザーが特別なテンプレートをどんどん足すことができるようになりました。今まではテーマ作成者側が用意したテンプレートを編集はできたんですけど、 新しいテンプレートを足すことはできなかったんですね。それが、えー、といろんなフロントページだったり、固定ページだったり、例えばカテゴリーページのテンプレートを自分で作っちゃう。カテゴリーページっていうのは、従来のテーマだとユーザーはなかなか編集できなかったページなんですね。カテゴリーとかタグとかタクソノミーっていうのは。こういうのもユーザーが自分でテンプレートを作って、えー、編集可能になりました。でさらに、えー、とカスタムテンプレートというのが、 でこれは、えっと、説明カスタムテンプレートはどの投稿や固定ページにも適用できますと例えば一つのブログで何種類かの投稿があるとします例えば、えっと、レシピを投稿するとき、えっと写真だけポンと投稿したいとき、えっと長めの記事を投稿したいときにご自身でレシピの投稿用のテンプレートと、えー、写真 投稿用のテンプレートとこう記事用のテンプレート と, といった感じでその様々な投稿テンプレートを用意することもできるんです。今まではこの単一っていうこれが投稿のスタイルを決めちゃってどの投稿も同じあの単一テンプレートが適用されてたんですけれどもこのカスタムテンプレートを使うことで この投稿にはこのテンプレートを使う。あの投稿にはこのテンプレートを使う。というふうに、投稿の中でも、固定ページの中でも、様々なテンプレートを使い分けることが可能になりました。で、ここをお見せするとちょっと時間がかかるので、えっ、ー、と、来月のワークショップでは、このテンプレートに焦点を当てて、テンプレートをどうやって使うか、どうやっていろんなテンプレートを使っていくかというのを、 あのお見せしたいと思います後でもう一回の宣伝はしますけれどもテンプレートに関しては来月のワークショップでより踏み込んで見ていこうと思いますとりあえずテンプレートが増えたということこれに関して何か質問とかないでしょうかまたちょっとあのテクニカルな内容なのであのどうでしょうちょデベロッパーとか そのそういった人にもしかしたら興味があるかもしれないですけど、石原さん、わくわくと。はい。私はすごく嬉しいです、これ。私、個人ブログでもあの写真投稿を出したり、記事の投稿を出したり、さまざまあるので、このテンプレートを使い分けて、あの投稿ごとに、今まで CSS 使ってたんですね。このカテゴリーの時は、これを消すとか、あれを足すとかっていうことをやってたんですけど、これがもうテンプレートで、あの ダッシュボード内で設定できるので私個人的には非常に楽しみです。ち ょ, ちょっと話が飛 ん, じゃ、はい、飛んじゃうかもしれないんですけども、はいはい、自分なりのテンプレートを作る方法なんですけども既存のテンプレートをどっか変更したくて変更して、はいうんうん、それを保存するっていう方法もこれで可能なんでしょうか、はい えっ、ー、と、例えばですけど、要するに、例えばです、この単一テンプレートを残しつつ、これを元に編集した新たなテンプレートを作るっていう、そういうことですよね。えっ、ー、と、これをコピーするってことはできないんですけど、ちょっとやってみましょう。ワードプレスのこの右上の3つ点を押すと、 すべてのブロックをコピーというのがあります。なので、これをコピーして、戻り、新規追加のカスタムテンプレートで、えー、昨日、すみません、このテンプレート名、日本語にしたらバグって動かなくなったので、あの英語に入力しますけれども。 ちょっと一旦これを全部消しますね。これを全部消して。で、先ほどコピーしたブロックを貼り付けると、やってきました。だからこれで多分あのテンプレートを元にこっちに持ってきて、で、これにいろいろ編集を加えて、例えばテキストの文字を青くして、背景をこうして、 で保存をすると、テンプレートに戻ると、単一っていうのを残しつつ、カスタムテンプレートというのができました。なので、答えとしては可能です。ちょっと回りくどいんですけど、コピー、コピペをするとできます。はい。テンプレート、来月、ぜひまたあのご参加いただき、詳しく見ていきたいと思います。 あのあはいどう来月参加しますけどもちょっと一言だけ あ, あのそ、は、う、い、そうするとえっと今のなさったことなんですけどブロックにコピペしたんですかえっとですねあの今やった方、うん、今やったやり方ですかうんうん、うん、コピーしたやつをブロックにコピペしたんですかねそそして あ ご, めんごめんなさい、あの、ちょっと細かい や,、はいいはい、いや大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。えっ、ー、とですね、もう一回、こうなしにして、ページを、あの、テンプレートなしにしても、どうしても段落ブロックが一個残ってて、段落、はい、段落ブロックに、はい。これは、あの、で、もうここにです、この段落ブロックに右クリックのペーストをあわ、はい、かりました。ああ、わ、はい、かりました、はい。ありがとうございます。はい。あの、 こ, んなこういった感じで可能ですして。はい。では、次なんですけど、デザインツールによる一貫性とコントロールの向上。で、えー、ブロックの、えー、と右側の設定あの、たくさん設定があると思います。で、今までこれが一貫してなかったんですね。このブロックにはこの設定があるのに、 あのブロックにはその設定がないといった感じで、あのそのボーダーをつけるにしても、角を丸くするにしても、一貫性がなかったんです。で、今回のアップデートでま1、えー、まず一つ、適用可能なブロック全部に同じデザインツールをつけましょうということが決まりました。で、えー、とまだまだちょっと作業中ではあるんですが、だいぶその一貫性が。 出ましたちょっと具体例を見ていきたいと思うんですけど、えー、とタイポグラフィーツールというのがあります。これは、えーと、フォントを変えるとか、フォントのサイズを変える、えー、文字の間隔を変えるとか、まあ、こ, こういったその文字に関する、えー、とツールで、これは、えー、とあのブロックについてたり、こっちについてなかったりという感じだったんですけれども、ここに表示されているブロック全部に、 同じタイポグラフィーツールを全部、えー、作っていきましょうということが、ワードプレスプロジェクトの方で提言されました。で、今現在、この 6.1 の更新で 85.71% 完成と。なので100、100% ではないんですけど、えー、近い将来、このどのブロックを開いても、いつも同じタイポグラフィーの設定が見えるようになる日が来ます。なので、 6.1 でだいぶこれは進んだんですけど、えー、ともうちょい、もうちょっと先であの完全にあの実装されるという感じです。今タイポグラフィーだったんですけど、寸法ツール、そのパディングだったり、マージンだったり、もう一つ、えー、とブロックの感覚あの。ブロックエディターになって、私が個人的に気になってたのは、ブロックとブロックの間に隙間が絶対できるんですね。で、あの隙間を 減らしたいとか増やしたいというのが当初のブロックエディターではできなかったんですけど、これ、こういったその寸法に関するツールも、これらブロック全部にあの実装していきましょうということが決まりました。で、今まだちょっと 54% なんですけど、近いあの将来、どのブロックでも、えっと、ブロックの間隔が調整可能になるはずです。それから、 色ツールあの。テキスト、背景、リンクごとにこう色を変更していく。このツールも、えーと、これだけのブロックに実装しましょうと決まって、今、実装が 65% くらいです、えー。レイアウトツール、えー。左寄せにするのか、中央揃いにするのか。その、えっ、ー、と、行いっぱいいっぱいになったら、 複数行に折り返して表示させるのか。まあ、今までは、えっと、行ブロックと縦積みブロックを駆使して、あの、横につなげたり、縦に積んだりっていうことを結構やってきたんですけど、その行ブロック、縦積みブロックに入れなくても、もう直接それぞれのブロックの中で、そういったあのレイアウトの指定ができるようになります。これもまだ実装 50% なんですけど、えー いつか近い将来、あのどのブロックでも可能になります。そしてもう一つが枠線のツールですね。えー、枠線をつけるかつけないか、えー、また角を丸くするかどうかといったのも、えー、これらブロック全部で必ず実証しましょうということが決まりました。なので、6.1 のワードプレイスではだいぶ、えー、と実装は進んだんですけれども、まだ 100% ではないので、今後の更新にも期待していきます。 はい。佐野さん、ブロックの間隔を調整できるのはすごい。もう私はずーっとそれを待ってました。えっ、ー、と、ちょっとお見せしましょうか。えー、新しい固定ページで、えー、例えば、えっ、ー、と、ギャラリーブロックを入れて適当にギャラリーを はい。今これギャラリーを追加したんですけれども、こうしてと、ここにブロックの間隔設定ができました。このブロックの間隔というのは、画像と画像の間のこれなんです。これを0から、まあ、増やしていったり、あの、この各カ々クカク調整するのが嫌な人は、えっ、ー、と、この設定を押すことで、 もっとスムーズにもうあのピクセル単位で、えー、と変更することが可能です。これを例えばパーセントとかいろいろ単位は変えることができます。さらに、ここの、えー、とリンクを押すと、えー、縦の隙間、そして横の隙間ごとに調整することも可能です。でまあ、今これギャラリーを一連に取り上げたんですけど、例えばカラムブロックですとか えっ、ー、と、あと、グループブロックも、た確か、えっ、ー、と、この設定があります。なので、段落1、段落2。ちょっと見やすくするために、背景色をつけますけれども、今、デフォルトでここにどうしても間隔が入るんですね。これは、あの、テーマファイルの方で決まっているものなんですけれども、えー、この二つを、 グループ化しちゃいます。で、グループ化すると、ブロックの間隔ができるので、0にして、これをくっつけて、で、さらにこう、もっともっと広げるとか、こういったことも、えー、可能になってます。なので、今は、まあ私、これを調整したいときは、グループの中に入れて、グループの間隔を変えてるんですけど、グループに入れなくても、えっ、ー、と、ここの間隔が、 まあ変更可能なブロックが増えていくっていう感じですね。はい。はい、としさん、まだはっきりと断言はできませんが、現在は有料テーマやプラグインでしかできないことが、今後はデフォルトテーマでもできる感じになりそうですね。そう思います。あの、だいぶ増えてきていると思います。で、あの、 ある意味、その今まで有料テーマやプラグインを作成してた側からすると、うんまあ、ちょっと迷惑なんでしょうかねあの、自分のその製品の価値を別なところでこう生み出していかなきゃいけない、そ, のそういったちょっとこう、まあうん、視点の変更なんですか、ね、が必要になるんですけれども、あの一般ユーザーからすると、確かにお金を出さなくても、えっと 一般のテーマ、もうコアのワードプレスでこれが変更できるあのっていうのはまあ嬉しいことかなと思います。はい。では、ほ、えー、他にも続けて見ていきます。まだあの質問があれば、ぜひあのチャットにあの入れてください。次ですね、簡単にメニューを管理となっています。えー 従来のワードプレスはカスタマイザーの中でメニューをあのい作るんですねメニューあの。メニューを作ったり、そのメニューアイテムを増やしたり減らしたり。これが、えー、もうそのエディター内部でだいぶ、えー、完結するようになりました。で、それがこのナビゲーションブロックですんと。ちょっとこれもまたお見せしようと思うんですけれども、ちょっと新しいページを作ってみましょう。で えっ、ー、と、今、固定ページを開きました。で、ナビゲーションブロックは、えー、固定ページや投稿にも加えることができます。もう、サイトのどこにでも、あの、ナビゲーションブロックを入れることができるんですね。ナビゲーション。で、ね、メニューが、えっ、ー、と、こちらを見ていただくと、えっ、ー、と、今、すでに3つ用意されてます。ヘッダーナビゲーション。これ多分、 テーマで用意されたメニューですね。真ん中にロゴが来て、こういうヘッダーナビゲーションがあり、ナビゲーション1と2は、ちょっとこれはどこでできたかわかんないですけど。今、空っぽです。で、あの、今までだとメニューの変更はカスタマイザーで、あの、だいぶやってたところ、このエディターの中でもできちゃいます。例えば、このナビゲーション、このメニューに、えー、何か足していきましょう。ページを、えー、足していって、 例えば、えー、ちょっと、ソーシャルアイコンを、えワードプレイスのアイコンを足して、で、えー、ここに、検索ボックス。うん、なんか下に来ちゃったけど、ちょっとこれを減らして、はい、こんな感じで、今、私何をしていたかというと、ナビゲーションというメニューの中身を、 エディターの中で編集してたんで。で、えー、これで例えばヘッダーナビゲーションに戻ると、先ほども見てた、あの、テーマが用意したメニューに変える、戻すこともできますし、ナビゲーションってやると、今作った新しい、えっ、ー、と、ナビゲーションにも変えられます。で、これまた一つ一つブロックなので、えっ、ー、と、今これ検索ブロック、クリックして、右でそのブロックの設定を変えたり、 えー、ソーシャルアイコンも、えー、まあ、ここで、あの、設定を変えたり、あの、そのメニューのレイアウトをエディターの中で変更が可能になりました。で、えっ、ー、と、新しい新規メニューもここですぐ作れちゃいます。なので、ナビゲーション3というのを作って、新しいメニューを作ろうということができます。あとは、 えっ、ー、とですね。これですね。モバイルの場合、えっ、ー、と、今これ、ちょっと中央えにしますけど、今これをモバイルの場合は、えっ、ー、と、1002本にするという設定になっています。プレビューのモバイルにすると、こうなりました。で、これを押すと、モバイルメニューが出ると。えー、ちょっと、あの、細かいことなんですけど、 この2本線を3 本, 3本線に変えたり、あるいはモバイルだけじゃなくて常時この3本線にしたいといった設定もここで変更が可能です。えー、と、プレビューをデスクトップに戻すと、今これ常時3本線なのでメニューがこうなっています。これをモバイルだけとか、モバイルの場合も、えー、と3本線にはしないでほしい。 とってまあ、こういう感じでメニューを表示することも可能です。あとは、えー、とメニューの色味ですね、そのサブメニューの色をどうするかとか、えー、背景色をどうするかで、またブロックの間隔とか、こういった設定もナビゲーションブロックの中で変更が可能になりました。なので、メニューのデザインとかレイアウトもあのユーザー側がいろいろ変更可能という形です。 はい、ナビゲーションブロックについて何か質問とかこれを見せてほしいというそういうことはないでしょうか大丈夫そうですかねあはいどうぞどうぞえー、っと私そのこの今見せていただいたブロックエディターのやり方に不慣れなんですけども今やった作業っていうのは、はいはい ナビゲーションブロックというのを作ったっていうナビゲーションブロックを編集したっていう話なんですねこれははいはいそしてそしてこういうナビゲーションブロックを組み立てて他の大きなページを作るっていうことに行くわけですねそうですちょっとそうですね表面も見てみましょう えっ、ー、と、こうして、こうして、今作ったのがナビゲーションブロックというページで、ここにナビゲーション、あのメニューが入ってます。で、えっ、ー、と、サイトの上にもこれ別なメニューが設定されてるんですね。なので、まずこういった感じで、えっ、ー、と、メニューを一つの画面にいくつもいくつも並べることが可能です。で、 例えばこの上の、今こちらで作ってしまったメニューを本当はサイトの上に持ってきたいといった時も、今まではそのカスタマイザーっていうものに入って、そこでメニューを変えたりだったんですけど、えー、そうしなくても、エディターの方で変更が可能です。えっ、ー、とですね。このナビゲーションを、ナビゲーション、 さっき作ってたのはこれでしたっけあまあ、さっき作ったメニューもここに出てきてますね。なので、ナビゲーションブロック、今これ、サイトエディター内の、サイトエディター内の、えっ、ー、と、ナビゲーションを、に、先ほど作った、えっ、ー、と、メニューを適用させて、保存をすると、こちら更新しますと、 ここで作ったメニューをサイト全体にも適用できたと。まあ、全部そのエディターの中で完結するっていうのがあの一番の醍醐味だと思いますあの。カスタマイザーに移動とかしなくても、エディターの中でメニューの編集も可能になったと。はい。えー、ありがとうございます。わかりました。はい。はい えー、トシさん、ベンさんが運営されているブログの URL をお知らせいただいていいですか、えー、内容とかブログ。なるほど。はい。えー、と私の個人ブログあのこあの、共有しても全然問題ないんですけど、英語なんですねあの<笑>、まああの。今ちょっと Zoom のチャットに流しますけれども、こちらもサイトエディターを使って、えー、と作りました。なので、えー、と例えば、 あの、これテーマは2022だった気がします。もうなんかあの、後形もなく消えてしまってるんですけど、上にヘッダーを持ってきて、えっと、ナビゲーションをその下に置いて、あの、サブメニューの背景色もこう設定して、あの、こちらで投稿が出て、という感じで、ちょっとあの、プロのデザイナーさんが見ると、あの、なんて言われるかわかんないんですけど、はい。あの、 ははいい紹介します、はい、メニューでした。あとちょっとですね、あと、あまだ3つぐらい、ちょっとあの先進みます。えー、これ、非常に細かい点なんですけれども、えー、その右のあのエディターの右の設定画面が今後、非常に重要になってきます。でどんどんどんどん設定を増やそうという話なので、ちょっと整理をしましょうという動きがありました。で これが 6.0 までのレイアウトで、こちらが 6.1 のレイアウトです。まあ、非常に細かい話なんですけど、例えばこういったドロップダウンのメニューが全部同じ幅になりました。で、あの、なんか右に寄ってたり、左に寄ってたりしてた、これをあの全部こう、いっぱいいっぱいに伸ばそうっていう、まあ、こういったあの設定画面のビジュアルが変更になりました。で、 えー、とこれは 6.1 の内容じゃないんですけど、今後、設定が増えたときに、右のその設定、サイドバーをあのだいぶスクロールしないとたどあの行きたい設定にたどり着けないということが考えられるので、えー、とこのサイドバー内に設定、ブロック設定をさらにタブ化しようみたいなことが今、検討されています。あのどうにかして右のサイドバーが使いやすいようにってことなので、まあ、今後、ここのビジュアルは、 もっともっと改良が重なって、良くなっていくと期待されます。はい。えっ、ー、と、あと多分2つ、あ3つですね。はい。えー、ブロックのロック機能を皆さん使ったことあるでしょうかえー、ブロックにロック機能というのがあります。で私、これ、あの、自分のブログでは正直使ったことないんですけれども、もしかすると、あの、 いあの、テーマのデザイナーさんとかが、あの、使えるかなと思います。えっ、ー、と、ちょっと新しいページを作ってみますが、ロック機能で、単楽一単楽三で、えっ、ー、と、ロック機能というのは、この右の、えっ、ー、と、点3つを押すと、 ここにロックというのが出ます。で、移動の無効化と削除を防止というのがロックですあの。中身の変更をロックすることはできません。なので、ロックしても中身の変更はできるんですけど、例えば、えー、と移動の無効化。ここに注目してほしいんですけど、この上矢印、下矢印でブロックの移動が可能なのをロックをかけちゃうと、 この上下移動ができなくなってしまうんですね。で、えー、まあ、こっちが動かせちゃったら、なんか意味ない気もするんですけど、とりあえず、これは移動があのできなくなりました。あとは、えっ、ー、と、通常は、この点密をして、段落を削除っていうのが、ここにあるんですけれども、ロックで削除防止をき設定すると、削除することもできなくなります。で 今これはまあ一つ の, 段あのブロックにかけたんですけど、例えばそのテーマ作成者側でどうしてもこのブロックたちは移動してほしくないとか、やっぱりそのテーマ上をこれは削除してほしくないっていうのがあれば、えっ、ー、と、ブロックをロックしてそれをあの制限することができる。で、これは前からあった機能です。今回新しくできたのは、えっ、ー、と、内部ブロックに対して一括でロックを割り当てるということなんです。どういうことかというと、 えー、これを複製、複製と。例えば、この段落3、3つを、えー、グループ化します。はい。で、えー、今、グループ化されています。で、6.0 までは、例えばこの3つをどうしても動かしてほしくないっていうときは、あの1つずつロックをかけていかなきゃいけなかったんですね。で、この 6.1 は、グループ、その親のグループに、 ロックをかけるときに内部のすべてのブロックに適用ということができます。で、これであのグループにロックをかけたときに中のブロックも全部ロックがかかったと。まあちょっと操作性が良くなったってことですね。だから中のブロックをあのユーザーさんは移動もできないし、えっと、削除もできないという形になっています。はい。まあロック。 機能あの私は個人的には使ったことないですけど、こういったことができます。もう一つ、今回結構話題になったのは、流体タイポグラフィーというものです。でえー、と従来 の,、えー、とそのテーマの設定方法だと、CSS ファイル、プログラミングファイルの中で、えー、とメディアポートを設定して、その画面の幅がこれ以下の時は、 例えば、文字の大きさはこれ、こっからここの間は文字の大きさはこれ、でそれ以上の時は文字の大きさはこれというふうに、えー、と段階的に大きさを設定しなければいけなかったんですけれども、今回の流体タイポグラフィーで最小と最大を設定して、あとは画面の大きさに合わせて流動的にその一番いい大きさを決定することが可能になりました。なので、まあ 本当にあの手の込んだテーマだと、多分そのメディアポートに合わせた段階がもう5段階、6段階と5、まあ、どんどん増やそうと思えば増やせたんですね。それを今は一つのある意味数式で、最小この値、最大この値の中で、えーと、動くようにしてください。フォントが大きくなったりするようにしてくださいという設定が可能になりました。で、今はこれはまだエディターの中では、 いじる こ, とはできませんこれはあくまでもテーマファイルの中で、えっと、流体タイポグラフィーを設定可能になったというあの機能です。将来的にはエディターにもあの来るかなと私は期待しているんですけれども、今はとりあえず、えっと、テーマ作成者が、えっと、テーマファイルの中にこういった設定ができるようになりました。はい。まあ、あの い, いい感じですよね。 多分あの、入力しなきゃいけないソースコードがちょっと減るので、う嬉しいかなと思います。で、最後です。これは、あのこれもまた私、嬉しいことなのであの、一般のユーザーの人にもすごく嬉しいアップデートです。えっ、ー、と、内部ブロックを使ったリッチなリストや引用文の作成。もうこれはあのお見せしようと思います。えっ、ー、とですね。 これは新しいページでお見せしようと思いますが、引用、リスト。はい。えー、これ引用ブロックですね。これは引用です。で、えー、従来は、まあ、こうやって段落ブロックを、どんどん、まあ、段落を足していって、これは引用元です。 という、まあ、こういう引用しかできなかったんですけれども、今回のアップデートで、引用の中に、どの種類のブロックも足すことができるようになりました。例えばなので、ここで、あの、あら、ヘディング、見出しブロックを足して、引用の見出しです。 といった感じで、これ引用の中に見出しがついてるんですね。とか、もうあのブロックは何でも足すことができるので、ここにえ画像ブロックを入れたり、おこれじゃないな。画像ブロックをえ足したり、これ全部引用の中なんですね。なんならですね、引用の中に、 引用を足すこともで、きるんですでこれがもうあの何段もいくんですねあの。で、こちらを見ていただくと、引用ブロックの中に入ってます。で、今まではもしこういったあのちょっと複雑な引用を作るときは、多分別な手法をされてたと思います。私は、えー、と複数のブロックをグループ化して背景色を変えるとか、 ちょっとその引用だってことを別な手法で見せてたんですけど、アクセシビリティの観点から、えっと、引用は引用ブロックの中で完結できるといいんです。引用ブロックを使うと、そのアクセシビリティ的にもこれは引用ですっていうのがソースコードに入るんですね。なので他の手法で引用を作っちゃうよりかは、引用ブロックの中で、あの、いろいろなブロックを使って引用を作る方がそういうメリットがあります。これは、あの、私見て本当に嬉しかった。 アップデートでしたでもう一つが、えー、とリストブロックなんですけれども、えー、まあもし今までは、えー、この順番を入れ替えたいってなるとこっちをあのコピーしてこっちに貼り付けて、こう 入れ替えて、で、これをあの消すみたいな、こういうまどろっこしい操作が必要だったんですね。今はリストの中の項目一個一個がブロックになったので、えー、ここであの簡単にリスト項目の順番を入れ替えることが可能になりました。これが例えば、右に入っている場合も、この2つをここで入れ替えたりとか、こういったことが可能になりました。これも、まあ 操作性の向上ですけど、一つリストブロックのまどろこしいところだったので、個人的にあの更新されて大変嬉しかったです。はい。最後、少しあのちょっと早口になってしまったんですけど、えー、いかがでしたでしょうか、何か質問とか、これもう少し説明してほしいとかそういう、そういったことはないでしょうか。 えっ、ー、と今のリストなんですけども、その当然そのリストの感覚も調整できるっていうことですね。と見てみましょう、リストの感覚が、パディングマージン。今はまだ感覚がないです、設定が。だから、多分それはあの今後実装される。 内容になると思います。あ, あるとしたら、ここです。寸法のパディングマージンの下にブロック感覚というのがあるはずなので、もしこれを、これグループブロックにできる、あ、これはできない。これを、グループ化、グループ化して、グループブロックの ブロックの感覚を。いや、うまくいかないですね。うん、まだできません。はい。<笑>はい。残念です。はい。えー、それでは、あの時間になりましたので、今日はここまでにしたいと思います。えー、次回、あ、石原さん、ちょっと、あの、 今、質問を読みします。ちょっと待ってください。次回は1月13日金曜日、14日土曜日にまた2回、サイトエディターでのテンプレート編集になれようというテーマでやってみたいと思います。特に、その、今日少しお話ししたあの、投稿用のテンプレートをいくつか用意して、同じブログの中で、この投稿にはあのテンプレート、この投稿にはあのテンプレートというふうにテンプレートを使い分けられるようになったので、まあ、それをまたあの実際にここで 実演しながら皆さんにお見せしようと思います。えっ、ーはいえー、と、石原さんの質問録画止めてからお答えしたいと思います。とりあえず皆さん、今日もご参加ありがとうございました。またあの今後もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。